まあ、ちょっ と, ずつ、ね、ょっとずつ練習するうん俺練習が一番嫌いだったんだけどね、うん、常に最小の努力で最大の結果っていうのは常に目指してるんではいじゃあ次最後の曲ですあ小宮君聞こえた音がいいありがとうありがとうだいぶあのエフェクターかけてるからねあのごまかそうと思ってでえー じゃあ一番簡単なやつやります二つコード2つだけの曲やります。はい 草の光を浴びて僕らは今日も歩き続けるこの街の中駆けずり回り続けてる誰もがそうさ 「この道を行く」「飽きもせずただ懲りもせずまた行く先さえもわからねえまま」<音楽>「せかすれるままに怯ええどけ」 冷めたつら振りかざし愛の言葉を繰り返してるこんな風に世界は 今日もまた動き続けてるどんな風に吹かれても明日もまたこの空の下で 暮れゆく街に帰り道は続く曇り空からこぼれ落ちてくあまつぶたちが街灯の明かりより 細い場所まで僕らはきっと行けるさ思ったげなくもをぶち抜いて置き去りのワイクも置き去りの 夢たちもこの雨に打たれてやがて錆びついてゆくだろう誰もがこんな時代の 気まぐれに戸惑いながらどんな雨に打されても明日もまたこの空の下で僕は行くだろう やがて目覚める時に君と再び出会うまでは君もそうさ君も行くだろうこのざわめく街の中なくしてゆく思い出の Cause we w a l out t s a はいどうもありがとうじゃあまたねまた、えー、今度今度のライブ聴いてくださいはいじゃあね